You're a g o o e You're a g d e y r a good one. e a g o o n o u r e a t o o n e o u r e a good one. y e a n You're a o d o e You're a good e y o u r a good e y a good u r e a good o o r a g o o one. o n e y o o o e y u r e o o d e y o e o o d o e y o u e a g r a n g e y e n e y o u r n e d o e y e a g d n e e a good one. o d y o a g o n e y o a d e y e a n e y r e a good one. y e a r e a o o e y a n e e d o o u r e a g o e a r e a のこと好きだったよ黙ってるさあいつに心を開いた何があったんだだから何があったんだよ俺アイコキャッ いいだろう別にお前<笑><笑>俺は俺は封じられたんだ夏に開いた心を俺の…気持ちを